1に行われたサイエンスミーというオンラインレクチャーでお話しする機会がありましたこのサイエンスミーは熊本大学のインターナショナルリサーチセンター for medical science の主催で若手研究者に研究者としてのキャリアパスを の助言を与えるという内容でした、まあ、日頃研究について発表しているので研究用の資料はたくさんありますしかし自分のキャリアについて話す機会はほとんどないのであれこれ準備しましたなのでちょっとせっかく準備した内容ですのでもうちょっと広く皆さんに共有したいなと思いましたなのでこの熊本大学での発表をもとにこちらの今回の動画を作成しましたいわば動画版履歴書のようなものです なのでこちらの動画を見ていただくと私がどういう経緯を経て現在台湾の中央研究院のイーランという場所にある臨海研究所で金魚を研究しているのかを少し分かっていただけるかと思います。まあ、なんでこの人台湾にいるんだろうとかですねあと何で金魚の研究してるんだろうかとお興味を持たれた方は是非ご覧ください。 えー、まずはじめに、えー、このサイエンスミーの趣旨と私の今回話す内容について確認したいことがあります。今回のレクチャーシリーズの説明をウェブで見たのですが、この説明の中に、えー、っと Young researchers who are considering a similar career p a t と書かれていてですね、まあ、これ、まあ、前提として、まあ、私がまあいい見本になるかどうかはああ分かりませんよということはですね、少し説明させてもらいました。なのでいいろろ研究をやって ていく上で私が経験したことについてはですねあのいろいろ話しますけれども今回の私の話を鵜呑みにするのではなくてですね個々人で消化してちゃんとしてちゃんとしたですね糧として、えー まあ、その消化してですね吸収していただけることを強く望む限りであります。で今回のお話のタイトルに「The Straw Millionaire Strategy」という言葉が入っています。これはまあ日本語で、まあ「わらしべ長者戦略」とか、まあ、そういう意味になるのですけれどもおそらく皆さんの中に「わらしべ長者」のお話をあの、まあ、知らないっていう人も、まあ、あまりいないかと思うんですけれどもちょっと確認のためにどういったお話なのか。 のかを簡単に説明しておきますこの話はある男が拾った1本のわらしべを次々いろんなものに交換していって最後にはミリオネアになるという話ですね。最初はですね、わ ら, わ ら, を、まあ、わらとアブを結んでですねで、それをオレンジに変えてオレンジが反物になってで馬豪邸というふうに変えていくわけです。詳細はまあいろんな、まあ、そのネットで探せば出てくると思います。要は、まあ、最初自分が手にしたものを まあ、他人との取引を通じてさらに価値あるものに交換していくといった話です多分自分の過去を振り返って今に至るまでの経緯を考え直してみるといろんなものを交換してきたのだなと、まあ、そういう経緯があったのだと考えたのですなので今回はその過程を説明していきたいと思いますでここに私が今に至るまでに起きたイベントを年代ごとにですね図で示しました 1973年に生まれて2017年に独立したテニュア PI になるまでです。まあ、この図のです、ね、左側にです、ね、今まで得た経験や学んだことについて、まあ、書き加えるとこんな感じになります。ちょっと図がかなりビジになっていますが、まあ、大体こんな感じです。そしてこちらの経験が、まあ、どこでどういうふうに栄養し合って 影響し合ってきたのかをですね矢印でまこういう風に指名しました。もっとこうさらにビジーになってしまいました。もうこれだと何が何だかよくわからないので順を追って説明することにします。 えー、先ほども申しました通り私は1973年に和歌山で生まれました和歌山の、まあ、日本の中で和歌山どこかというとこの辺りですグーグルマップで見ると海があって山があるのが分かります小学校から中学校を出るまで和歌山市内のこの辺りに住んでいました、まあ、ここは木の川があってですね周囲には田んぼがまあたくさんあって、まあ、それほどめちゃくちゃ田舎というわけではないのですが、まあ、いろんな生き物があ 田の中とか見るとですねあの う,、まあ、うようよいててですねで小学校の時にはそういう生き物を見たり捕まえたりして遊んでいました今でも実家の近所の田んぼに行ったらですねこういう方年エビを見ることができますあとだいたいこの木の皮のこのあたりでですね釣りをしたり魚を捕まえたりしていました あと夏休みは祖父母の住む和歌山の南の方のですね串本で過ごしました、ここは本当に自然いっぱいのいい感じのいい感じの本当にいい感じの田舎ゾーンです。 あの親族がこのあたりに多いのですね、えー、ここで夏休みなど長期の休暇をですね過ごしましたそして、まあ、こういう地元の人にですねウナギの釣り方を教えてもらったり日本ンミツバチを飼う様子を見せてもらったりとかしてですねいろいろと自然の中から学ぶことが多い日々を送っておりましたなのでですねおそらく子供の頃の、まあ、こういう経験でですね日常的にいろんな生き物に出くわすわけですでそういう体験がですね生物を研究し っていいうう、まあ、ういううううよなそ動機を自分に与えたのだと思いますもともと生き物が好きなところにこういう生の材料が溢れていると、まあ、よりその動機とかまあそのやる気とかあそういう何が何が好きか生き物が好きだみたいなそういう気持ちが強化されたのはまあ当然かと思いますなので小さい時になんとなく生物学者になりたいとあぼんやりとは考えていました。 ところがが困ったことが起ここと起るのですこういう子どもの頃の生物に対する体験が強すぎたせいか、まあ、そちらにばっかり意識がいってしまって学校の勉強に意味が見出せなかったんですね。 あの釣りをしたり山の中歩いたりするのはまあとても楽しくて、まあ、そっちが楽しいもんだから何でわざわざ面白くもないような勉強しなくてはならないのかと特に学校の勉強ですねあと周囲のまあ賢そうなことを友人や大人はまあ決まりきってまあこういうふうに言うのですいい大学に入っていい会社に就職するために勉強しているみたいな、まあ、そういう感じです、まあ、もうそうなるともうそういうのまあいいんですけど子どもの 頃のまあ あ, あの時の自分にとっては非常にアホ臭かったわけですね。でこういう自分の周りにいる真面目そうな人たちからはまあ何もコスモロジーというか世界観が全く感じられなくて、まあ、年齢的にもそういう時期だったのかもしれません。まあただそうなってくるとですね、バリバリ受験勉強をして進学校に行ってですね、いい大学を目指そうとかさっぱり考えないわけです。毎日釣り、そして図鑑を読んで魚の名前や植物の名前を覚える、まあそういう毎日を送るわけですね。 you <laughs> えー、そして中学から高校に行くことになるわけですが、もうこれ、どんどん問題が明らかになっていきます。とにかく受験勉強になるものが大嫌いだったのです。えー、全く自分にとって意味不明なことなんです、受験勉強なんていうのは。んもうまあ自然の中で遊ぶのが楽しくて仕方がない。なので、まあ、とにかく受験勉強をしなくて行ける高校を選びました。あなので、地元の商業高校に行き始めたわけです。推薦入試で入れたので、まあ、楽々に入れる。これはいい。 あの受験勉強しなくていいという理由でそこを選びました、まあ、でも結局学校の勉強嫌いなわけですから当然勉強はしないわけです学校は8時半に始まりますが、まあ、8時半の登校時間に合わせて8時半に起床して2時間目あたりからこうぼんやりこう出席してお昼あたりから家に帰って近くの沖の川に<音> を片手に釣りにり行きました、まあこれねまあ今もこんなん入れでも結局学校の勉強が嫌いなわけですから当然勉強はしないわけです学校は8時半に始まりますが8時半に起床して2時間目からぼちぼち出席してお昼あたりから家に帰ってえ近くの木の川にですね、えー、釣りに行くと、まあ、そういうめちゃくちゃな話ですあの高校も最初の方はなんかちょっと緊張感があったんですけどもう少し経つと慣れてきちゃうんですよね でまあ、そうなって、えーまあ、その連れてくる魚の種類なんかは非常に気になったのであれこれ調べます。であと植物も好きでいろんな植物の名前を覚えたりするわけです。あのまあ、そうしていてです、ね、いいななんとなくまあ小さい頃から、 自分は科学者になると思ってですね科学者に対するイメージや憧れは勝手にいろんなものを持ってたわけですでもまあそういったところで受験勉強になる壁がありますで、まあ、どうもですね自分はあのものすごく長い話を長い間時間をかけて覚えて記憶に留めておくみたいなのは得意なんですけれども短い時間で受験のためだけに必要な知識を頭に詰め込んでまあその合格したらこうパッと忘れるみたいな、まあ、そういうのはまあ非常に不得意だったんですね。 でえー、っとそして商業高校のカリキュラムの関係上、大学受験のための勉強はやってないわけです。あれこれ勉強しないといけないと。まあ、い, いろいろね、その周囲は手を尽くしてくれたんですけど、結局、釣りに行ったりとか、まあ、冒頭ー、テレビを見て過ごすわけですよ。なので、1年浪人しましてですね、でまあ、なんとか1年勉強して、ですね近畿大学の農学部水産学科に入学するわけです。まあ、これはこれでですね、その勉強するのか、 まあしないのか、でもこれはですね非常に強いカッターだったんですけどなんだかんだでですねこのちっちゃい時の生物学者になりたいという気持ちがどこかでうまく現れてでそちらがまあ、えー、勝ったんでしょうおそらくそういうことでうまくあの運よく大学に入ることができましたで入ったのはまあ入ったのでよいんですけれども困った たことが起きるわけです。で、その基礎学力が全くないわけですね。で、まあ、そこはなんとかストラグルしながら改善していくわけです。で、その時に助けになったのは、まあ、自分は。 こ、ま、こ、あ、こういううういいいととがやりたたんだっっていうような意識を持ったことですね水産学科なので、まあ、魚やらエビやら、まあ、カニとかタコとか、まあ、そういう生き物が出てくるで子どもの頃からそういう、まあ、生き物とか釣りとかばっかりしていたのでそういった生き物についての、まあ、有機的なイメージはすでに持っていたのですなそうなるとですね皆、まあ、が退屈そうに聞いている魚類学とか、まあ、動物学の授業は、まあ、楽しく受けられて、まあ、記憶も、まあ、スルスルとできるわけです。 でこの個々のお魚の名前とか生態とか分類とかそういうのはまあ人によっては退屈なのかもしれないのですけれども自分の中ではそういう生き物が生き生きと動いていくイメージがあったのでまあ楽しいとあと生物学の実習や実験で生き物のハンドリングにまあ困ることはありませんでしたそうなるとまあサクサクいろいろやれるわけですでそれが体系的な知識としてインプットされていくわけですね でまあ、これはいいなということで、この大学の修士課程に進みました。それなりに実験もできたし、まあ、上手に上手に写真を撮ったりすることもできたんです。あのというのは、周囲で教えてくれる人がいましたんで、その指導してくださった先生が非常にしっかりしていってですね、あの教育者としても素晴らしい人でですね、あの特に私が最初にその学部の学生の時についた上野光一先生というあのあ素晴らしい先生なんですけど、この方、その写真撮影に対してですね、非常 いいろんな技術を持っていてあのいろ、私が学んだ い, いろんな先生たちの中でですね、この美的感覚とかその生物学的な直感とか、まあ、そういうそのどういうふうにやれば生き物がきれいに、えー、取れるよみたいなそういう感じ の, です、ね、あの感覚については ず, べずば抜けた感覚の持ち主でした。まあ、いろいろ学ぶことがありました。 であとですね、周囲の仲間もですね、まあ、自分よりももっと生き物が好きで鳥釣りなんかが得意 で, で自然に対する愛が溢れた仲間がいっぱいいたのでですね、彼らから学ぶことも多かったのです。でまあ、これ で自分の生き物が好きという感覚も強化されましたしその生物に対する体験的な知識というのも深まったわけですいろいろこう覚えたことも多かった、まあ、この当時の先生や仲間には感謝が絶えないわけですでまあ そ, そういうこともあってですねその第二外国語なんかもしっかり勉強したわけですこれも後で聞いてくるわけですけれどもあの、まあ、いずれにせよ周りに言われてえこういう会社に就職するにはこういう勉強 がいるよとかそういう気分ではなくてですねあの自分から積極的に勉強する機会があったというのが良かったのかと思います中国文語も腕試しにですね1ヶ月ぐらいあの一人で中国を旅しましたし えー、とその時に言葉もある程度覚えました、まあ、そういうこともあってか心に余裕ができてですね第2外国語の中国語とかは意外としっかり勉強したんですねあの言葉を自分でこの外国語をやろうと思って自分で積極的に勉強するという気持ちが働いたのだと思いますでそのままこの近畿大学の修士課程に進みましたあの修士に行くにも試験があったのですけれども時間と心に余裕があったので いろいろ準備することができたのですであこれはまあ生き物をですね、えー、まあこう眺めたりとかしながら研究を進められるのはいいことだなってこうぼんやり思っていたんですね。 でしかしですね、ここで自分の中の問題に気づきます。それは、その自分のアイディア、自分自身のアイディアをしっかりとした形にしてですね、その世の外側に、世に送り出すという、こういう能力には、まあ、ほとんど全く欠けているということに気づいたわけです。そのいろんな生き物の名前は覚えました。その生き物のその解剖とかも少し覚えました。で、インプットはしました。しかし、要はアウトプットする力が全く養われていなかった。 といいう自分に気づいたわけですでこれは非常に困るとその自分の考えでですね論文を書いたりそのプレゼンテーションをするっていう風なそういうことは全くできないなというふうにね気づいたわけですでこの時に特にまあ自分は進化研究に興味を持ってたわけですけれどもその進化学の分野のその研究者になろうと、まあ、進化生物学 とかまあ、そういう進化生物学や進化関係のです、ね、研究者になろうと思うとですね、まあ、しっかりとした論理的思考方法の訓練が、まあ、絶対必要 で, で、まあ、さ, さらにそういう内容を英語で文章に書いて世に出したり国際学会で英語でプレゼンテーションをするというそういう必要があるわけですねでただしそ の, そ, のそういう訓練っていうのは、まあ、非常に特殊な環境でないと受けられないとでそうなるとですね、まあどっか あるなと思ってですね他の大学のラボなんかをですね見学を見学にですね行って ていたわけですでそしてあちこちちょっと探しているうちにその三島にあります国立遺伝学研究所というところでえ分子進化を研究している五条堀隆先生のですねラボに見学に行きました夏の間の少しのインターンの学生として過ごすわけですで、この五条堀先生はそのまあ自分なんかみたいなその生き物が好きというタイプとはまあ全然違うタイプですねうというかその生き物からは一歩引いた場所から 客観的にご冷静にその生命現象を見られるというそういうタイプでしたでそして何よりもですね非常に強いプロ意識を持たれた方でした自分のやりたいことを、まあ、私自身自分のやりたいことを完全に言語化する力ももう全くなかったもうむしろそれを学びにあの外に出ていきたかったわけなんで自分が具体的に何をやりたいかなんていうことも全くうまく説明できませんでした でまあ、なんとなく自分果たして本当にこの研究室ってぴったりなのかは甚、まあ、ははだ疑問だったんですけれどもこの研究室にはですね、まあ、あとその国立遺伝学研究所というあの環境にはなんか研究者のプロを育てようという。 ふうなあ意識や環境があるなと感じたので、あのこのラボで博士課程を過ごすことに決めました。で決めたと言ってもですね、そうは言ってもま簡単ではないのですね。何よりもま受験勉強がある、受験入学試験があるわけです。 この何よりももこの入学試験が何ともならなんとらかったんですね当時私はその分魚の分類であったりとか解剖には詳しかったのですけれども分子生物学の知識はまあ非常にお粗末なもんでしたで私がその修士の学生の時はですねこの分子生物学 いや分子生物学的理解っていうのが非常に大事とされていた時だったのでで す, ですねそうなるとですねまあ入学試験の時に入試の時にですねいろいろ聞かれるわけですでもまあそもそも分子のことそれ分子自体にそのものまあ分子そのものにはあまり興味がないのであんまり頭に入ってこないとでそしてですね面接で聞か知識とかも少し聞かれたりとかその知識の運用力みたいなものをまあ先生たちこう問おうとするわけですけどまあうまく 何もでできなないい答えられないわけですで2度試験があったのですが、まあ、その1度目は落ちてしまいました。でどうも周囲に聞くと、私の成績はまあ他の同期に比べてまんたたるものだったようです。で、1度目は不合格になってしまったんですけど、なぜか2度目の試験でまあ受かってしまいました。で、これも後で聞くと、中野先生がですね、まあ、こ, のこの太田金屋という人はですね、分子の学生は、 ああの分子の知識はないけれども、まあ、魚がです、ねまあ、好きだっていうような、まあ、そういう情熱は伝わってきた、まあ、こういう人もいろいろ将来何かいいことがあるから入れてあげようというような、まあ、そういう。 ですね、その、まあ、自分の情熱をどうも買ってくれたようなんですねでそれで合否判定会議の中で演説をしてくださったと、まあ、これ確かな情報はよくわからないんですけども、まあ、そういう話を聞きました、まあ、とにかくですねこの時 の, その自然での経験とか、まあ、生き物が好きですという、まあ、そういう気持ちがですね あの大学の学部や修士の時に魚類学とか動物学の少し対比的な知識に置き換わってでそしていいタイミングでですねなんでこんなことに理解ある人がおられてその人に気持ちが伝わって。 で国立遺伝学研究所で博士課程の学生として学ぶ機会が与えられたわけです。もう非常に感謝しております。そのでまあ、熱い話ですよね。なんかあの魚が好きっていう情熱を持った。彼を入れてあげようじゃないか。か っていうんで熱い話ででじゃあ自分がもう気を取り直して心を入れ替えて真面目な博士課程の学生になるかというと、まあ、まあ基本人間はね、まあ、そう本質は変わりませんのであの、まあ、これは後から出てきますけれどもいろいろあるわけです。 でえー、国立遺伝学研究所の五条堀隆先生のラボで学生をした す, るするわけですでこの教授も非常にお忙しい人だったのでラボにはほとんどおられなかったのですけれど も, もう期待通りですね研究者のプロ としてそれプロフェッショナリズムについては非常にまあその厳しく教えてくださいました。あと入学したときにラボのメンバーの半分がです、ね、オーストラリア人であったりとか、まあ、その後もマレーシアの人とか香港の人が入ってくるんですけど、まあ、そうなると嫌なしに、まあ、少しは英語で話す環境が生まれるわけです。まあ、他の日本人の先輩方もいろんなまあその聡明な方が多くです、ね、全然自分とはあの背景が違う方がまあおられてですね まあ、全然自分とはバックグラウンドが違う人間とコミュニケーションをするスキルというのも少しは身につきましたでそして、まあ、そんな研究のプロになるために最適と思われる環境で自分は真面目に毎日その机の前で研究活動に取り組むかというとまあそうはならないわけですよね、まあ、どちらかというと追尾していましたあとサンプリングですね収士過程の時に魚類の染色体進化について研究していたのでその引き続きを国立遺伝科学研究所でまあやっておりま おりましたそのために高橋蟹ガニ漁船に乗って、まあ、この辺りのですねあの駿河湾の上にいました、まあ、この駿河湾での深海底引き網漁結構大変なんですけれどもいろんな生き物がまあ見つかってですねまあ、その全然研究とは全然違うメインの研究とは全然違 う, ういろんな生き物がいてて非常に楽しいサンプリングだったのですでえ、まあ、そしてですねそのまあここの こういうことをやってるとやっぱりちょっと船 の, その運転とか興味が出てくるのでですねで時間のある時に船舶免許も取っておきましたでそしてこの三島でですね三島で研究をしながらあその時々駿河湾でやるあの駿河湾の深海底引き網漁でですねタカシガニを取る 手伝いを横でしながらサンプリングをすると、まあそういうことをしながらですね、魚を捕まえてきて、それを研究材料に使って学位を取るわけですけれども、同時にちょっとある計画を秘密裏に進めていました、まあそれはですね、ヌタウナギの進化発生学プロジェクトであります。 と言いますのは、まあその、この三島の遺伝学研究所の環境はプロになるための総合的な訓練は、まあ、してくださるわけです。そして、五、ま、条、あ、堀先生、いろいろ教えてくださるわけです。で、自分も染色体の進化について研究をしていたわけです。で、まあ、遺伝子やゲノムなんていうのはどういうものなのかなっていうのは、多少、まあ、あ理解できたと。 でただその自分の中ではどちらかというとその表現系の方をやりたかった。 わけですなんかこういう う, う, うねうねうようよしてる生き物を見るとウキウキするんで遺伝子もいいんですけれどもそうじゃない何かをやりたかったわけですで、えー、なのでですね学会や何かでですねいろんな方が遺伝研を訪れてる機会を利用して次のポス族先をあれこれ吟味していたわけですでそこでですね、まあ、2人の先生に目をつけてですねあの徐々にコンタクトを取り始めるわけですこれがですね1人はピーター・ホランド先生ですねオックスフォード大学 のピーター・タホランド先生とあこの時にですね倉谷先生からいろいろヌタウナギについて聞かされるのですでこの時あのこの方ヤツメウナギを研究していて完全に個人的な興味からヌタウナギの生きたサンプルを持って岡山大学のこの方のラボを訪れるわけですそしていろいろ話を聞かされるわけですね でこの生き物の肺は今までほとんど見つかっていないのでといった話ですでそしてですねバッシュフォードディーンの論文の写しを渡されますで、えー、まあいろいろ話してなんとなくこの方のことは知っておりましたし進化発生学という分野があるのも知っておりましたで分子進化の研究室で染色体進化を研究しているうちに、まあ、進化は進化でも、まあ、遺伝子寄りではなくて、えー、そのもうちょっと表現系寄りのことをやりたいなと思っていたわけです でこのバッシュフォードディーンの論文を渡されてなんとなく読んだり眺めたりしながら引き続きですねその三島の遺伝学研究所に帰ってですね あの深海底引き網にも乗りながらサンプリングしていたわけですね。で、学位を取りましてですね、で、その次、さじゃあポスドクどこに行こうかというふうに考えててですね、えー、っと、まあその、まあ、ヌタナギも、まあ、こう、取ったりとかしながら、まあ、この生き物はちょっとなんか研究したいなというふうに思っていたわけです。なのでですね、まあ、どこに行こうかっていうので、結局、さあのまずはピそのピーター・ホランド研究室にポスドクとして行くことになりました。 ですねえー、染色体のサンプルを持って、えー、イギリスに行くわけです初めての海外での研究室での生活なのでいろいろ困難なこともあったわけですそれほど英語も話せない中です、ね、イギリスで1年8ヶ月ほど過ごすことになりましたで、えー、あまりですねその取り立ててすごいいい論文を書いたりはできなかったわけですけれどもイギリスの人たちの研究の進め方を見てですね、まあ、学ぶこともあったわけです、まあ基本 基本的になんか噂で聞いた通り毎日なんか お茶とか飲んでゆっっくり過ごしてていいるわけなななんんんでですよねそんなにバリバリリ研究って感じじゃないんですでもまあ他の研究者の論文をちゃんと分析して効率よく自分たちの研究をしようという感じはしました、まあ、研究面に関しては私自身の業績はさっぱり で, すでしたけれども、えー、彼らから効率的に研究を進めるのはという効率的に研究を進めるとはどういうことかについては少しは学びました でイギリスでですねラボの皆さんともそれなりに楽しく過ごしていたのですけれども、そのこの時にですねその私 の, そのグラントが切れてしまうということがもう分かっていたのですねで、これはやばいと思って、その日本に帰った折を見て、先ほど出てきたその倉谷先生にお話を持ちかけるわけです。で日本に帰った時にときに倉谷先生と会って、例の歌うたうなぎの 灰, の灰の話を持ちかけてみるわけです。まあ本当にね そのめちゃくちゃな話なんですけど、まあ、そ う, いうそのそしたらそういうことをやろうという話になりましたで日本に帰ってきてですね先ほど私が心の中で秘密裏に進めていたですねヌタウナギ進化発生学計画が進みます、まあ、でも具体的にな学術的に何をやったらいいかとかよく分かってないんですけれどもまあ要はそのその生き物の卵って 捕まえとりゃいいんだよなって、まあ、そういう簡単な気持ちですねでいろいろこうそのもうちょっと詳しく説明すると100年ほどですね受精卵もしくは大量の肺が得られていない肺をまあなんとか手に入れようという話になるわけですでもまあそもそも最初にですねもう利権にまあその倉谷先生が移られてて利権のポストドークになる必要があるわけですけれどもそれにあたってまあ公式なその書類の審査なんかがあったりするわけですでやっぱりその 税金を使って人を雇うには公式な理由がいるわけです。でも、オックスフォードでの業績ってあまりパッとしなかったわけですね。で、そういう人間を利権のポスドックとして、まあ、まあ、どういうふうに雇うのかっていうことをですね、自分はあまり気にしていなかったんですけれども、まあ、そういう問題があったのだと。 まあ、思います で, どうもで、ここでですね、どうも先ほどお話しした、船舶免許がが少し効き目があったようですちょっと分子生物学の知識があって、イギリスで留学の経験があって、船舶免許を持ってるっていう人が、ですね利権に応募してくるケースっていうのはそんなにないので、まあ、例外的な理由がまあ作れると、まあ、そういうことでですねその、ぜひ履歴書に船舶免許って書きなさいというふうにまあ言われてですね、まあ、その通りした。 わけですねどうもあとで話を聞くと、ですねその倉谷先生が当時の利権、えー、CDB の所長にですね特別に頼み込んで、ですね私のためのポジションを準備してくださったそうです、もう非常にありがたい話です。あのこのねいろんなその皆さんの配慮がないと私、私今の私はないわけです。でいずれにせよ、ですねまあ、誰も今までそのやったことのない。 ようなそのことをチャレンジしようという話になったわけですそののたむなぎの灰というのは もうほとんどあの研究されてないから、まあ、そういう、誰もあんやってこられなかったわけですね。で、それをやろうっていうふうな話になってですね、それをサポートしてくださったわけです。あのいろいろお忙しくなられてきたので、実際にあのか代わりに、まあ、動いてくれる、実務をやってくれる人間がいいという、そういった理由があったのかと思います。で、まあ、ただですね、まあ、入りますと、入れてくれましたっていう話ですけど、やっぱりその、 まあ、お互いどういう人物かとかっていうまあそのことを知らなくちゃダメだしという意図もあったのかと思います。まあ、というかここからまあ本当の入学試験とか入門試験とかこまあち ょ, っとちょっとした本物の試験が始まるわけです。それはでですねまああボスである、えー 先生宅にですねお邪魔してですね一緒に映画を見るというものですこれ彼の住むマンションで一緒に DVD を見るわけですけれども、まあ、何を見たいかと聞かれてですねでまあそこで私はいろいろその棚に置かれているですね あのいろんな DVD ありましたのでその中でですねその新海誠監督の星の声を見つけたので、まあ、これを見たいということに、えー、しまし、えー、というふうに伝えました、まあ、ありがたいことにこのチョイスにはですね非常に喜んでくださいましてで12時間かけてあのいろんな作品見るわけですこの作品一覧こちらに上げておきますねでそのこの作品を見る中でぼんやりと黙って見るのじゃなくてこれらの作品全てに対する、まあ、批評とかものとか 物語構造の分析なんかもやっていくわけです。でもともと私まあ、中学も高校もほとんど勉強せずに、その釣りに行って家に帰ってきて、ぼーっとしてアニメを見てとかそういうことをやってたので、まあ、こういうサブカルに関する教養を身につける時間もありました。なので、まあ、この点のまあアニメだろうが、映画がま。 で、どんな映画が出てこようが、大体まあ、雑学としての知識はまあ、たっぷりあったのです。で、えー、ですね。まあ、どうもその私のことを信頼してくださったということでですね。2人でですね。この理研 cdb でのタウナギの進化発生学に挑むわけです。まあ、私はお手伝いするような感じですよね。で、まあそのヌタウナギに関してですね。あまり詳しくない方もおられるかと思いますので、えー、ちょっとですね。説明しておきます。と、このこれがノタウナギでヌタウナギ。 まあ、テレビで見たこともある人 てテレビでもご覧になられた方もおられるかと思いますしあのネットでヌタウナギって調べられてもよろしいかもしれませんそうするとまあ大体100発100中こういうネバネバのお絵が出てくるかと思いますんでまあこのネバネバが大事なんじゃなくてこの手足がない上に目もないのでまあ見た目が変な不思議な形をしていてですね非常に原始的に見えるわけですねただこれは脊椎動物の仲間だとまあしっかりした脊椎とした脊椎動物 物の仲間だというふうに、まあとでまわかる後でわかるわけです。で一応、脊椎動物の仲間顎のあるグループとないグループがあってヌタウナギとヤスメウナギは顎のない方に の, の脊椎動物の仲間になりますよという話ですね。まあ、これも本当はここの部分がものすごいミソなんですけど、これ研究についてある、実際論文を読んでください。リンクは貼っておん概要欄にリンクを貼っておきます。で、この利権でですね、この生き物の進化発生学をやりました。 で、いろいろとあちこち回ってですね、最終的にこの島根でサンプリングをしました。この時にですね、そのサンプリングを手伝ってくれた漁師さんがおられてですね、まあ、この方には非常にですねお世話になりました。これらで で, ですね、このいろんな人のおかげでですね、まあ、これらの論文を書いたわけです。で、まあ、頑張りました。で非常にまあ あの有名な科学雑誌にも論文を自分の名前は載りましたしかし仕事はありませんでしたはいもう利権の人気がこう切れようとしていましたがそのもう利権を出て別の場所に移らないっていうふうになってきてたわけですもうおそらくもうこれ社会でいろんなところで問題になってると思いますけどまあ私の時も私がポスドックをしていた時もそうでした でですね若手がその独立して研究を進められる環境っていうのはまあ実際、ほとんどなかったんですよね。でそうなるとあんま海外のどっかで研究を続けられるところはないかななんていうことを考えてたわけです。でそういうことを考えながらあるアメリカの学会に参加しましてですねあれこれ探していたわけです。 えー、とですね自分がこう自分の思うように研究を進められたらいいなそういうラボがあればいいななんていうことをまあ思いながらまあ一通り自分のノタウナギの発表を済ませたら済ましてですねまあこうぼんやりしてたら あ, のある人に声をかけられてでその人からあのちょっとうちのインスティテュート研究所に来てみないかという話になりました。のそのの方はですね今この 私がおります臨海実験場で主任をやられている腰痛会という方で す,、ね、で, ですね。で、この人は台湾のアカデミアシニカという中央研究院というところで、えー、研究をしております。で、まあ、この方曰くこのアカデミアシニカにはですね、そのマリンステーション臨海研究場があるので、まあ、ここで、えー、研究をしてみないかと、ここで独立してですね、研究室を主催してみないかというふうに誘われました。このアアカデミアシニカ中央研究所 臨海研究院っていうのはその o g l e で調べてくださったらこう、まあ、どこかってわかるかと思うんですけどメインキャンパスは台北にあるんですでこの臨海研究所はですねまああのこの辺ですねあの台湾のその東北部のこの辺りにありますで臨海研究所って名前はまあそうなってますけどもちょっと海からちょっと離れてるんですねでまあ周りはまあいい感じの田舎です で、ここでですね、その住むところが与えられてですね、で、あの研究をしてくれと。で、まあ、もう自分は行くところもどこもなかったのでですね、まあ、まあ、いいよと。まあ、面接とかいろいろ受けてですね、まあ、ここで研究をするというふうに、まあ、あの決めてですね、こちらにやってきたわけです。もう、とにかく住んでるところと研究するところが近くて、 で水槽もいっぱいありますので、まあ、魚の研究をする上では全く問題ありません。あのちなみに、ですねこういう台湾の田舎にある臨海研究所なので、ですね、まあ、買い物とか、まあ、行こうとすると、ですね周りの地元の人たちは中国語か台湾語を話すわけです。まあ、英語はまず、まあ、まああほとんど通じませんね。話せる方は少しはいますけれども、まあ、基本中国語です。まあ、でも、ですねあのもうすでにですねあの大学の 学部学生の時にですねもうある程度中国語が 話, 話せたんでまあその台湾に来るっていうことにあたって言葉の問題の敷居は非常に低かったんですなのでもうここに来ると決めましたそして皆さんも温かく迎え入れてくれましたでおそらく私を温かく迎え入れてくれた背景には皆私がヌタウナギの研究をこの臨海研究所でやってくれるだろうなというふうに思っていたので はないかと考えておりますで、しかしもう自分の中でヌタウナギの研究には飽きてしまったのですそして前々から自分の中でやってみたいと思っていた金魚の研究を始めることにしました えー、この臨海研究所のまあ周りではあちこち魚を飼っていますのでこうした養殖業者さんたちのですねあの協力を得ればですねあれこれ魚も手に入りますので材料には事欠きません金魚も比較的容易に購入することができましたし飼育もできますまあということなのでまあこれらを人工受精すれば発生額が容易にできるであろうとであとその研究をやっていく上でですねまあ自分の独自の何かをどっかで見せない といけないなというふうな、まあ、そういう感覚も芽生えておりましたあそして近畿大学にいた時に水産学なんていうのを学んでいたのでですねまあ、これと進化発生学っていうのをこうなんかこういろいろ合わせて何かできないかなっていうこともずっと考えておりましたであとまぁ、あ、その自分の中でちょっと疑問を持 ててていいいここのの問題には取り組みたたたなとと思っっがあったのですでそれはですねその人魚と自然ってどういうふうな関係にあるのだろうかと、まあ、この点についてはですね非常にそのぼんんやりとながら問題意識を持っていたんですよねその田舎で見たあの田んぼは自然なんだろうか子供の時に捕まえたあの恋やフナは自然なんだろうかまあなのでこういう問題についても自分の内面の問題もありまして金魚の進化発生学をすることにしました。 でもういくつか論文出てますしこのチャンネルの中でもまあいろいろ紹介しておりますので、えー、まあ研究に関してはそちらをですね参考にしていただくとしてですねでここでですねまあ、金魚のしまあ、していただきたいのですけどもちょっとここでですね少し金魚について説明します、まあ、ちょっと真面目な話なんですけれどもまあこのスライドで、えー、金魚は同じ種類の中にいろんなバリエーションがありますこんな感じの面が飛び出しているのとか尾っぽが割れている るのとかまあ、そういうやつですね。でもこれらお互いに交雑ができるわけです。なまあ同じ交雑じゃないですよね。これ、まあ、同じ種なので当たり前なんですけれども。 でまこれらの品種があとまあどういうふうな形で現れてきたかについては歴史資料を見ればだいたいわかります。あと発生学の過程もまあ詳しく観察できるということなのでまあ、これらの特徴を利用したら研究がまあ面白いことが見つかるだろうとでその中でも双尾の金魚に注目して研究を進めてまいりました。 で、この左の一つの金魚の写真見てください。この魚の骨格を見たらですね、尾っぽにも骨が入っているのが分かります。この尾っぽの骨は背骨の一部です。で、これ断面がこちら。 一方、双尾の金魚ですが、これ表面上割れているだけじゃなくて、中の骨も二つにですね分かれています。つまり背骨の一部が二股になっていることになります。おそらく金魚以外の脊椎動物でこういった形態を持っている生き物はいないと思います。まあ、確かにね、その二つに尾っぽ分かれた金魚とかがいるから、二つに尾っぽが分かれた、まあ、その犬とか猫がいるかというと、まあ、そういうことにはなってないんでね。 でそして、まあ、このような他の脊椎動物では見られないような変異が金魚の系統ではだいたい600年ぐらいの人間のですねその 飼育環境下で、まあ、起きたとい う, ふうに考えられますでこれは何が起きたのかっていうのを、まあ、研究しようってことになったわけですね。で、ここで当時のラボメンバーの写真をお見せしますけども、この一番右端の黒い服を着た彼ですね、これ安倍玄武氏なんですけどもこの、この人がですね、あのプロジェクトで中心的な役割を果たしてくださってですね、いろいろ結果が出てですね、結果としてコーディンという遺伝子が双尾金魚の形態に大事だということが分かりました。で、今はですね、 まあ、なんで、まあ、恋の尾っを分かれないんだろうなみたいなことについて研究しております。で、まあ、これら の, まあその、そしてまあこれらいろんな研究の成果もまとめて最近書籍を出しました。まあ、あのこれちょっと高い本なので 高い英語のの本なので皆さん買って読む必要はないです。あの読んでくださる分にはいいんですけどもうそれならば図書館の人に相談してくださいあの大学に一冊あれば良いっていうような感じの本ですあもちろんその手に取ってまじまじ毎日見たい人は買ってくださるのはもうウェルカムなんですけれども、まあ、そういう感じでですねなんかそれなりにけん自分がやりたいなと思ってる研究ができました でさて、最初に見ていただいたこのビジナ図を順を追ってですね、説明してきたわけですけれども、このプロセスでですね、まあ、私は他の人と交渉しながらいろんなものを交換してきたんです。で、この話をしべ長者の話になぞらえて話をしてきました。まあ、でもこれですね、ちょっとなんだかまあ、おかしいなみたいな感じのところがあるわけですね。なんか、自分は一方的に何か手に入れてきてるような話になっちゃってるはずなんです。でもまあ交換 っていうのが大事なわらしべ長者も麦わらを手放すことでのオレンジを手に入れるみかんを手に入れるわけですけれども、まあ、同じように私も何かをどんどん一方的に得たわけではありません。 あの得るだけではなくて失ったものもたくさんあります。逆に言うと全てを得ることはできないのです。何かを失うことになるのは当然です。で、まあ何、問題はその、じゃあ何は失ってもよくて何を得るべきかっていうのは自分の中ではっきりしているかどうかっていうのがこれが重要なんだと思います。あ, のあんまりもうこういう YouTube みたいなところでもう言えない話はいっぱいあります。もう多くは話しません。 あのいろんなものを失いました。で、個人的に興味のある人は、まあ、その相談に乗りますので、まあ、なんかコメント欄に何か書いてくださるか、まあ、その、どっか SNS 通じてコンタクト取ってくださるかしてくだされば、相談には乗ります。でも、いずれにせよですね、まあ、私の話をどういうふうに解釈するか、あな 皆さん自身がどう役に立てるかは皆さん次第です。もう私は必ずしも良い例ではないということは言っておきます。で、さて、ここまで来て、まあ、PI になったわけです。あのテニワトラックになったわけです。私はあの基本的にあの定年退職するまで台湾にここにずっといて研究したいと言ったら研究できる立場になりました。じゃ あ, まあその、じゃあテニワの PI になったら、テニワの研究者になったら、それで終わりなのかと。 簡 単, な話 簡, 単にこう簡単な質問に変えて、シンプルな質問に変えるとするならば、挑戦は終わったのかという話です。ただ、そう聞かれたら私はすぐに NO と即答します。NO です。と言いますのは、私は現在、登録者数294人、294万人じゃないです。294人の YouTube クリエイターなのです。これはちょっと頑張りたい。 まあ、他にもですすねままああいいいろろやりりたいことはありますなので、これはまあそのとにかく人は寿命があるの、人の寿命は鍵がありますのでね、あるので、まどんだけ偉くなっても、どっかで研究はやめなくちゃならないわけです。で、まあそうなると研究をやめる前に、こういう私の経験ですよね、まあ役に皆さんの役に立つかどうかわからないけど、こういう研究で得られた経験をもし欲しがっている人として、 が欲しがっている人がいるとするならば、その人と経験をこうシェアしたいなと思うわけです。まあ、今、YouTube みたいな便利な、あこういう SNS みたいな便利なものがある時代なので、私もですねこのチャンネルを通じていろいろあれこれ研究の楽しいところや大変なところをシェアしていければいいかなというふうに思っております。そういう意味で、未だに私はチャレンジャーなのです。 はい、研究はまだまだ続きます。私のいろんなこれからの活動を見たい人はすぐにえあの登、えっと、登録チャンネル登録をよろしくお願いします。グッドボタンバシッと押してください。それではまた。<笑>